これからうなぎの大食い対決をヨゴさんと一緒に戦いたいと思います負けたら罰ゲームだから絶対頑張ります制限時間は15分頑張りますうな丼うな丼ダブルうな玉丼うな重つまぶしにびっくりジューこれを今から大食いします3・3・6か いただきますーすじゃあまずはうな丼からーおいしそういい香りーんおいしーこっちネザシャンカニとろってとろけてなくなっちゃったおいし同じのタレもちょっと甘めでこれだけでご飯いけます <笑><笑><笑>アロ<ー>イ<笑>アロイマ<笑>うん<笑>うんうんー美味しいはいはいまずはうなど完食<笑>ちょっと一歩リード今うなどんダブルですあ二枚乗ってる最<笑>高 トロケこのお値段でこのクオリティのネギ食べられるの凄いたろーい<笑>ご飯が結構もちもち系です美味しいうん。完食ういハンバー 今あと10分分玉、あと分 …11 分うんたまま他のにもトッピングしたい。 うわすごいいっぱい乗ってる。 うんやっぱ、うなじゅうの方がご飯とのバランスがいいからおすすめまぁ、あ、でもコスパがいいのはうな丼やけどうん。でも今おんなにやばいかも追いつかれてきたあぁ ョコあやばい時間が全然ないあと6分しかない。ひつまぶしに行きます。じゃまずはちょっと薬味をつけてそのまま。 お し, がしいです ごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめいごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめいごめいごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめいごめいごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめんごめん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 居残りの給食居残りさせられてるみたい。はい、ビッグレジオ完食ー。まだ残ってる。<笑>はい、じゃあ次は。うなたまの特養。すごい、さっきのうなたま丼のうなぎだけ大盛りのバージョンです。おお、美味しそう。 なんか、うなぎが柔らかくて、とろけちゃうからなんか飲み物みたいです。<笑>お腹のたま、エク XL 完食。お腹の、特上。うん。<笑>うん。あと、こんなぐらい。 頑張れでも最後まで食べきるのめっちゃいないでも完食しましたーもやすさんの鉢になりまして食べた量は 3.2kg。 マイアズが勝 負, 勝負に勝利したので 4−3 一発ゲームで、あのー、あれをやってもらおうと思いますせーのキキュュンンありがとうございますはいということでうなととさんのうなぎめっちゃ美味しかったしまっすーさんにも勝ったので嬉し い, おいしいは なので今年の今年できたてのうなた と, とさんぜひ来てみてくださいそしてマシュルさんのチャンネルも登録してください出てるかなそうねいっぱい食べてるので登録してくださいコップンかサーデーかバイバーイ